はいじゃあやっていきましょう。はい。えー、じゃあ大事な話していきますね。えー、まあ4ヶ月目ということで、えー、皆さんですね、こ の, まあ、このコロナの渦の中にまあやろうという気持ちでね、あの素晴らしいと思います。でオンライン組の方もまあやっていくという形で、えー、始まってね、い、えー、かれてるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、まずはあの、まあ、4ヶ月経つ皆さんに私の方から、えーまあ、ちょっとね、あのまあ、起業というか、 えーまあ、会社の方も、まあ、7年目かな、まあ、外の世界に出て7年させてもらってる、まあ、少し先を行く私の方からあのこのタイミングで皆さんに大事なことをお伝えしたいなと思っておりますまずは技術についての話 し, しようと思います 治療技術ですね。なんでこんな話をするのかなんですけれどもあの私たちって健康産業にいるんですよね。なので結局、まあ、患者さんのお体を通じて痛みを取ったりだとかしび、まあ、れを取ったりだとか腰痛専門だったりだとかひ、まあ、膝の痛みだったりだとかいろんなことを、まあ、人の体を通じて、まあ、患者さんを通じて、まあ、やるお商売をやってるわけなんですね。でまあ、私もあのこの仕事について、 かなりいろいろ自分でも考えるところがあってですねここの富士塾という場所では今日ももちろんですけど経営の話をたくさんさんせててもらう予定になっておりますですので基本的にはどうやったら売上が上がるのかだったりだとか、まあ、こういうふうにやればあのすごいいい事例が出ましたというふうな話をたくさん今日もさせてもらう予定であることには変わりはないんですね。なんですが まあ、一番最初にこの技術について、まあ、なんでですね、まあ、話をするのかというところが非常に重要なのであのいつ小松さん<笑> はい、えー、まあこれはあの病院を辞めることになった最後の日にですね、えーまあ、今の奥さんが撮った写真ですねあの奥さんと一緒の病院で働いてましたので、まあ、そこで、えー、最後にまあそうだな、まあ、私の場合はなかなか、まあ、荒れてましたので、まあ、最後はあのいい形で終われなかったというまあそういうあまり皆さん話したくないような過去も持ってるわけなんですで、えー、そんな中でまあ、なんでですねこう まあ、病院をやめようと思ったのかっていう話につきましてはまああの2年とか3年こう自分の手で何ができるのかということを、まあ、追求していくと、まあ、やっぱり自分にもっとできることがあるんじゃないのかということを、まあ、非常に強く実感してた時期なんですね。ももとと私、まあ、本当にあの、まあ、すごいたくあまなんていうんですかね。 まあ、自分自身がこの病院という組織の中でどうあるべきで、どういうふうに自分がね、その病院の中で、あの貢献すべきなのかということは正直分かってなかったですね。それよりも、これが正しいんじゃないのかということを、まあ、ひたすら突き止め詰めてた時期になってます。で、まあ、その時思ったことは、私、理学療法士なんで、人の体を治したくて、この業界入ってきたんですね。別にお金欲しくなかったんですよ。はっきり言いますけど、で、人の体を通じて、どうやったら、いわゆるこの目の前の患者さんが、まあ、どういうふうに良くなるのかっていうところを。 自分の手で証明したいということを非常に強く思ってましたじゃ あ, あの医者になったらいいやんってことを、まあ、この業界に入ってきて非常によく言われたわけなんですけどまあまあまあま あ, あのそういうことも言われるけれどもじゃあ自分がどういうふうにこの患者さんとかこういうふうな健康産業の中で関わっていくということが非常にまあいい道になるんじゃないのかなんてことを、まあ、非常にまあ模索して模索して模索してっていうことをやってきたわけなんですね。 そんな中で12月ですよね今日12月何日ですか、えー、26か7ですかちょっと分からないですけれどもあのー、一つ私の中で大きな節目にできたことはやっとですねあの保健診療の中に入れたんですね自分がで自分が思ってたいわゆる病院を作るということをこれまでずっと言ってきましたでこの日から私はですね毎日毎日その日のために毎日やってきましたねこれ何でなのか 自分が思う医療を一番最初に患者さんに提供するようなインフラを作ることなんです。これをやらないとやっぱりいかん、いかんだろうってことだったりだとか、あとはやっぱり病院。 通信そのものが飛びましたね。やっぱり皆さんもと聞こえてないですか、これ。聞こえてない方手を挙げてください。わかりました。ありがとうございます。来てください。すごい。すごいことなんですね。 すごいことなんですけれども、あの、まあ、一言で言うと、私の売上百100万達成の瞬間は、あの、あまり感動的ではなかったです。あの、回数券の支払いの残り自体を、ま、手元に、ま、いただいて、あ気づけばそういうふうになってたなっていうふうなことが、2ヶ月目、3ヶ月目とかで、ま、本当にならせていただいたんですけれども、あの、もちろん経営者としてそういうふうな筋を残したことは、本当に誇りに思いますけれども、けどやっぱり、売上を出したことによって、 治療家として何か次のステージに行けたのかというとそうではないですね。技術と経営は別だからです。でこの考え方すごく大事になってきます。でそこから先あのどういうふうに自分が毎日こう起業したからどこに向かってもいいのでじゃあどういう方向に進んでいくということが まあ、一番いい道なのかっていうことをいや常にやっぱ模索してるわけです。で皆さんも全く一緒です。何してもいいんですよ、今から。何言ってもいいし、どうなってもいいし、どんな職種でどんなジャンルになってもいいわけなんですね。で、どうなってもいいんだけれども、どうするのかを自分で決めないといけないというような、まあ、非常に大きなですね、決断を迫られてるわけなんです。で私がすごく大事にしてるのは、山なんですけど、 私の個人的な考え方はどの山に登るのかを決めるので、まあ、人生は9割決まると思ってますね。でもその代わりどの山に登るのかを決めれない人がすごく多いし決められないんですよね ど, どういうふうにあるべきなのかということがやっぱ全然わからない人が多い。で私がだから、まあ、4ヶ月目、まあ、だからね休業して4ヶ月目の時何か登るべき山が決まってたのかって言ったら私も決まってないですよ。 よくわからないけれども恐怖心と不安から動くしかなかったと動いて動いて動いてチラシを配ったりだとかホームページをねいわゆるように作ったりもう皆さんやってる通りですもうそれをやっぱりやるしかなかったということをやってきたわけなんですねでそんな中でやっぱりあの、まあ、技術の話に戻っていくんですけれどもまあ皆さんならわかると思うんですけどやっぱりこう技術を高めないといけないですね はい、で技術を高めていってもう一つ思うことは自分の技術にに誇りが持てる状態になってるかかどうかこれすすごく大事ななんですなぜならここから先皆さんリピートトークとかホームページとかチラシとかやっていけば1年本気でやったら絶対見つかるからどうやったらうまくいくかっていう媒体が1年やれば絶対うまくいくって個人的に今までたくさんの熟成さんを見させてもらえたと思うところがあるんですね。 じゃあ、一年間の努力で、あの、そういうふうなマーケティングの面、市場調査の面、リサーチの面は解決するかもしれないけれども、技術の面が一年で解決するかというと、これはしないです。なぜなら人の体に関して分かっていることはすごく少ないですし、我々がやるべきことは何なのかと言いますと、永遠にそれを追求し続けるベクトルに乗ってるかどうかなんですね、自分が。技術を向上させるんだ。どんな難しい患者さんが来たとしても、 それに向かい続けるんだということが、このベクトル上からどうか落ちないでほしいんですね。ここも一番最初に言っておきたいと思います。なので、あの、私個人のこれ考え方ですけど、売り上げはね、出してほしいです。絶対出してほしいです。でもなんで出すのかというと、自分の環境に余裕を持つためですね。これにつきます。自分のいわゆる生活、ね、経済面、物質的なもの。これに、 余裕を持てない時ないでですすあるですね私の知り合い の, あのドクタ ー, あーよく話しするんですけれども、まあ、一番いいのは医療っていうのは無償で提供するもんだとで 無, 料無償で提供して、まあ、そういうすごいお金を持ってる財源の人たちがやればそういう診療報酬を改定したりだとかね国の財源が高齢者が増えたから圧迫したからこれが診療報酬下がったから算定できなくなりましたとかそういうことも起こらなくなるんですよなので一番いいのはそういうふうにまあ豊かな ね、状態を皆さんがですよ自分がまずなるというふうな状態になった上でこのずっと登ってきた技術を追求し続けてきたというふうなベクトルから皆さんの授業を起こすことなんですね。